足から痩せるフログポーズということで太ももの外側の張り反り腰横脚腰痛便秘一つで当てはまった方は今回一緒に頑張ってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです。 今回ですね、下半身がなかなか痩せにくい、そういった方におすすめなフロッグポーズというのを3つ紹介していきます。この3つをすることで、足痩せ、反り腰、便秘、腰痛などが解消されていきます。たった3種目なので、スマートフォン見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。まずフロッグポーズ、うつ伏せの方法からまずやっていきます。まずは四つん這いになります。肘をついて、このまま膝を 開きます。膝の後ろに足が来るようにしてください。この状態で体を後ろに持ってって股関節内転筋、お尻を伸ばします。今度はお尻を締めて体を前に持っていく。そうすると腸腰筋、腰が伸びます。1分間、ちょっと長いですが伸ばしていきましょう。スタート。同じようなペースでやってください。 呼吸はリラックスでいいです体を前に持っていくときは腰を丸めてください太ももを前につける感じでしっかりお尻を出して腰を丸めて腰が上がらないように丸めて前ですお腹はしっかり持ち上げたままです しっかりね、これで腰、反り腰などが改善されると足痩せしやすいです。よし、オッケー。今度は上向きです。上向きで足を広げます。こんな感じです。しっかりお尻を上げます。このままスマートフォン見ながら、ももを胸につける感じで。 交互に動かしていきますスタートももを植つける感じでこれでね腰がすごく伸びます腰痛い方はね無理しないでくださいちょっと腰が痛いこの自転車をこぐ感じでねももを胸につけてくださいリラックスですこういう感じですね これがねまあまあつらい腰痛い人にはね結構つらいですよねこれあ自分もねちょっと腰痛持ちなんでまあまあ痛いこれは足を動かすたびにちょっと腰が痛いこれをね改善しましょう一緒にしっかりね足を抱えいてあ伸びる腰が伸びるふ <笑>オッケーはいラストは座って足広げます足首を持ちますスマートフォン顔の前に置いてもらってこのまま腰を反らす感じで前かがみになって左右に揺れますこれで腰お尻股関節をストレッチしていきます1分行きましょうしっかりお尻を出してね前かがみです 手を持って体を左右に揺らします。こういう感じですね。お尻と股関節伸びていれば OK です。これでね骨盤の角度整います。お尻が硬いとやっぱり骨盤の角度がちょうどいい位置になりにくいです。なのでしっかりねお尻も伸ばしてください。ふ揺れるだけ。 こういったストレッチをね、傘とか寝る前とかがね、おすすめです。まあもちろん運動後もね、いいんですけど、寝る前にね、こういう優しいストレッチすると、深い眠りになりやすいですね。揺れるだけです。よし。はい、OK です。最後、おまけにキャットバックをしていきます。このキャットバックをね、こういう感じ、力を抜く。 力を入れるっていう繰り返し、最後一分頑張って。こういう感じです。力を抜いて反らすんじゃなくて力を抜いて腰を丸める。ゆっくり腰をね、くっくくっと丸める感じです。 だけでもね骨盤の正しい位置に戻ってくれますうう腰痛がある方はねちょっと腰が痛いかもですがしっかり腰をね動かしてくださいデスクワークの人とかはねおすすめですあと少し 腰丸めるだけででも腹、ね、腹筋結構疲れまますすよねおおが熱くなります、OK、お疲れ様でしたフロッグポーズ3つ最後キャットバックおまけで1つ計4つのエクササイズでしたこれはね筋トレとかエクササイズっていうよりもストレッチに近いのでぜひね毎日でもやってみてくださいそして筋トレばっかりやっちゃうとやっぱり体って硬くなってしまうんでそうならないためにもしっかりストレッチというのを定期的に取り入れて体がね 筋肉のバランス悪くならないようにいろんな筋肉が使えるようにストレッチというのも行ってみてもらえたらと思います頑張ってやってみた方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄から見てもらってインスタグラムなんかはよくアップしてますんでフォローの方しておいてください今回もご視聴ありがとうございました